皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月29日、攻撃時 4% で眠りの効果が3つついている妖精の剣正直微妙ですね。さて、昨日は生命の宮のことで頭がいっぱいになっていたので、トガビトフィーバーのことをこってり忘れていました。ラクリマが2倍になるのは見逃せませんので、今日から忘れずに行こうと思います。 そして、今の時点で未入手になっている宝珠の確認を行いました。なんとびっくり、3つだけです。上の2つはランダム入手なのでどうにもなりませんが、デッサイスの極意は普通に拾えるので、忘れないうちに取りに行きました。チアデーモンってのはあいつですね。あのキラキラしたやつです。はい、取りました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。